おしまいはい。い ヘヘヘヘ。 はい、はい、甘えてて嬉しいよちゃんくん。 は、ah. oh. ah, いはいはいはい。 かかいで、はいはい、はいはいいいいのはははははははどうい<スペー>うですったさあお薬どうもよ。 いいい、ねえー、っっぱがあたよし、ま、ーはいおいしい。うん美味しい おいしいねじゃんくんちょっと恨みが増しい<笑>ごめんねじゃんくんじゃんくん結構何度かうろうろしたけどねわり、うん、かし寝ています、うん、じゃんくんい猫なんねじゃんくんねポンちゃんも胴部の中で寝ています胴部の中で寝る季節ですね、うん 一、え、週、ーね、世の中が暖かくなってきたので、そろそろヒーターもおやくごになる頃かな。電気代も浮くかな。ポンちゃん出た。ポンちゃん出た。出、ね、た出、ね た, ね、た。ポンちゃん。は、ね、い、ね、ポンちゃん。はい。ポンちゃん。はい。<笑>今呼んだって出てきた。はい。は 寝ぼけてるね、ぽんちゃ ん, <笑>ポンちゃん二人ともなんかちょっとぼーっとしてる<笑><も><笑>